千葉県船橋で活動しておりますよさこいソーランチームレーダーマイカグラ・ジュニアと申します今年の曲千葉県木更津市にあります少女寺に住むたぬきと和尚さんのやりとりをモチーフにしております少女寺の親子たぬき元気いっぱい演舞します温かいご声援よろしくお願いしま す, ますそれでは参ります ョョーの大抜きに捧ハ<音声><音声><音声><音声> 日少女と出だマいカぐラジュニア今年のテーマはたぬきじゃう My f t r e t けたぬきが騒ぎ出し飲め合うたいとうのりだし 夢を叶えたいならば失敗なんか恐れずに今がむしゃらにがむしゃらむしゃらにできることを全力でやってみろ 皆さん、おいいしした。た。あありががとうござま今年は千葉県木更津市に伝わる「長城寺のたぬき林がテーマだった時。